金賞会、錦木優勝さんでした。そして、お気づきでしたでしょうか。歌は、これから登場していただく木川直樹くんでした。<笑>ここで、木川くんを簡単にご紹介します。木川くんは、1998